こんにちはアブです今日は YouTube のサムネをスマホを使って簡単に作る方法についてまとめていきます皆さんスマホを使ってサムネって作れるのかなと思ったことってありませんかやっぱりスマホを使って簡単に、えー、自分の自分らしいサムネイルを作れればいいんじゃないかなっていうふうに思っていて僕もスマホを使ってどんどんどんどんサムネを作ってます今日はたった2つのアプリを使ってサムネを作る方法についてまとめていきます まずどんなものが作れるのかっていう話なんですけれども、えー、今日はスマホを一緒に眺めながらやっていこうかなと思ってますちなみにどんなことが作れるかっていうと例えばこんな、えー、画像だったりだとかあとはこういった形今流行りの白背景に黒文字だとかっていうのももう簡単にスマホで作ることができますしさらに他にはこういった、えー、ちょっとした、ね、デザインチックなサムネも作れることができます で、他にも僕がよく使ってるのも、あのこういった形で YouTube でアップしてるサムネはすべてスマホで作っています。こういう風な形でいろいろとスマホでサムネが作れる時代になってるので、今日はその作り方を、簡単なやつ、もう誰でもできるやつを紹介していきます。 僕のチャンネルではこうしたスマートフォンを使ったお役立ち情報だとかあとは YouTube の撮影サムネの作り方だとか連絡アプリだとか仕事の管理する方法だとかフリーランスの仕事についてまとめてますよかったらチャンネル登録お願いしますじゃあ実際どんなアプリを使ってるのかというと僕が使ってるのはこの2点ですこの2つ Canva と Font というアプリこの2つだけですしかもこれ完全に無料で使うことができます ただ、ちょっと有料課金すれば、より、何て言うんですかね、クオリティの高いサムネを作ることができるんですけども、全然無料でもできるので、この2つをダウンロードしてみてください。実際に今日、一緒に作っていこうかなと思います。まず、どういうふうにするかっていうと、まずはキャンバーを開いてみてくださいで。キャンバーっていうのは、無料で作れるなデザインのね、アプリなんですよ。これがすごく良くて、例えばインスタの投稿のだったりだとか、インスタのストーリーのえテンプレートがすでにいっぱいあるんですね。 こういったテンプレートを作る使うことによって結構簡単にもうものの数秒でできるっていうのがポイントになってますで僕がおすすめしてるのは下の方にある YouTube のサムネだとか YouTube のチャンネルアートも作れるんですけどこういったサムネを見るともうすでにたくさんのデザインテンプレートがありますこういうデザインテンプレートを使うことによってより簡単に早く作れるって感じですで例えば今回でいくとこんな形で可愛げな、えー サムネを選んだりだりとかこういった形のちょっとしたデザインチックなサムネを選ぶこともできますとでこういった形のサムネを作る場合にはどうするかっていうとまずボタンを押してで自分の画像を選んでこういう風な形でもうねちょっとねデザインっぽくなってくるんで簡単にできちゃうかなというところです他にもキャンバーでおすすめなのがもうあらゆるテンプレートを使うこと 例えばこういったカフェのデザインだとかも簡単にできちゃいますちょっと写真が悪いんですけどもカフェの写真を入れて作ることも可能ですし他には別のねもっと面白いのを使えば例えばこういった自宅でできるヨガのサムネを作りたいなと思った時にヨガのこういった風にこれ無料なので勝手に使えるという感じです もっと行くと他にもあらゆるサムネのテンプレートを使うことができて例えばもうちょっとね旅がしたいなとかいう人があれいれば旅用のサムネを作りたいなっていうふうに形で選んでこういった形で福岡の旅の様子をこういうふうに作ることも可能ですでさらに文字の変更もすることが可能です How to move オーー抜けちゃった。福岡っていうかなうちの福岡みたいな感じで、えー、福岡の移住についてのサムネをこうい う, ような形で作ることも簡単に可能です僕がよくやっているのはすでにテンプレートを自分で作成していてそのテンプレートからサムネを作ることです例えば YouTube のサムネっていう風にフォルダを作っていてこの写真を変更すれば 何でもできちゃうような感じにしておくとすごくいいとこういうふうに写真を入れるだけで外枠を作ってロゴが入るような形になってますこれをいつも使ってますここで完了をしてダウンロードすると保存をしてでそこから次によく使ってる何かっていうとやっぱりキャンバーの場合ちょっとデメリットがあるんですよキャンバーのデメリットは日本語フォントがあんまりかっこよくないことです なので僕は日本語を入れるときにはフォントのアプリを使っていますでキャンバーを先に利用する理由の一つとして YouTube のサムネのサイズにトリミングがしてできることです1280、えー、と横が1280ピクセルで縦が720ピクセルとていう風な形で長さを調節することができるんですよねなので最初に YouTube のテンプレートをキャンバーで利用してそこからフォントに移るということをやっています 次フォントの説明なんですけどもフォントを利用して最初に写真を選びます先ほどダウンロードした写真を選んで完了しますとでそのフォントの面白さもポイントがあってこの写真の色合いも変更することができますさらに文字の追加これめちゃくちゃ簡単なんですよフォントの場合めちゃくちゃ簡単で文字の追加一旦タップをして文字の追加っていうのを押すと文字入れができる で、月、例えばね月10万円 円, 円生活っていう形で入れると、えー、文字色も変更することができます白色とか黒色でよくやるのが僕は、えー、白色が好きなんで白にして背景色を、えー、白にして文字を黒にするという感じですねでよくある最近でよくあるあの バックが白い感じにするとこうですねこんな感じでもできるかなと他にもおすすめなのが背景を白にして幅を調節するといいかな 0.3 で高さを20ぐらいにするといい感じに見栄えがしますすね月10万円 でここのボタンを押すと複製になるんですよ複製してミニマルっていう感じにするとミニマリストっぽいサムネが簡単にできちゃうっていう感じですでフォントの場合はフォントをすごく、えー、触ることができます僕がよく多用しているのはヒラギノのゴシックです 平木のゴシック何がいいかっていうとすごくしっかりとしたもうガツッとしたね文字が書けるんでこれ平ラのおすすめです他にもフォントの場合はめちゃめちゃフォントが入ってまして日本語フォントが優れてるっていうのはこのアプリの特徴ですこれをタップしてダウンロードしてって感じですねダウンロードちょっと時間かかるんでまた やってみたいいかなうううふうに思うんですけどもフォントの場合無料でこういったフォントの日本語のフォント日本語の文字の形を選ぶことができるので結構簡単に作ることができますこういった感じでねよりフォーマルな格式ばった感じになるのかなっていう形ですこのアプリを使うとやっぱりもうスマホで無料で簡単に、えー、ミニマルにサムネを作ることができるので すごく便利ですでこれをダウンロードしてっていう感じですねそうするとここにミニマル月10万円生活っていうのが入ってくるって感じですめちゃくちゃ簡単ですよねもうキャンバとフォントこの2つのアプリを使うだけでもう簡単にできちゃうって感じですでより高度 な, なんか影をつけたりだとかする時には僕はこの Procreate っていうアプリを使ってます この話はまた今後やっていこうかなと思うんですけどもプロクリエイトを使うとこういった形で影を入れたりだとかレイヤーをつけてやったりだとかっていうのが簡単にできちゃうのでむちゃくちゃ便利ですもうスマホで何でもできる時代になったなっていうのが正直なところでこういったサムネも簡単にできてしまうのでこういったアプリを使ってみてはいかがでしょうか いかがだったでしょうかスマートフォンを使ってサムネを簡単に作る方法についてまとめていきました。もうね、テンプレートで簡単にできちゃうので、もうものの5分、5分、10分、30分くらいで簡単に作るので、よかったらやってみてください。キャンバとフォント、えー、これだけでできるので、やってみてはいかがでしょうか、えー、僕のチャンネルではこうしたスマートフォンの 使い方だとかスマートフォンで簡単にサムネだとか YouTube の撮影だとか仕事の管理だとか連絡アプリについてまとめていきます。よかったらチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。